皆さんこんこにちは、えっと、今日はですねあの未知なる夢への挑戦新型宇宙推進ロケットの探求という、まあ、少し未来に向けた夢のある話をしたいと思います。今から約110年ほど前イタリアのジョンバニア・スキア・パレリという天文学者がですね右の図のような火星の表面にあの運河を発見したと、まあ、発表して以来、まあ、世界の人たちがですね左の図にあるような いろんな火星を、まあ、あの低倍率の望遠鏡で観測して、まあ、そういうスケッチを 描, いかいあの描きました特にあのアメリカのパーシバル・ローエルという人、まあ、この人は実業家でしたが非常にお金持ちであの資材を投げ打ってですね、まあ、空気の澄んだあのアリゾナのところに施設の天文台を作ってあの火星のこの模様に見せられまして彼の生涯を 火星の研究に今あのタッチして、まあ、あの生涯を過ごしましまたあ私はあの小学生の頃ですねちょうどそういうパーシバル・ロエルのいわゆる話を本や雑誌でいろいろ聞きまして、まあ、自分もあの将来お谷になったら火星に行ってみたいと。 まあ、おそらく大人の頃にはもう火星には行ってるんじゃないかなとも思ってたんですけども残念ながらいまだにまあ行けないという状況ですねじゃあなぜ行けないのか、まあ、これはあの実は地球はですね太陽の周りをまあ秒速 30km の速さで回転しています、まあ、同様に火星も秒速 24km でまあ火星あの地球の周りをあ太陽の周りを回っております ところがあの地球から打ち上がるロケットの脱出速度は 11.2km ぐらい の, あの非常に遅い速度なんですね。ちょうどあの亀がウサギを追いかけるようなもんで、まあ、従いましてあの地球からロケットが打ち上がって半年から1年かけて火星の軌道の近くに行った時にちょうどそこに火星がいてくれないと困るわけなんです。まあ、そこを狙って、まあ、軌道計算とか打ち上げ時期が決定されるわけです。しかしもしこのロケットの速度がですね まあ、秒速数百キロメートルぐらいの速さになればちょうど車で自分がいつでも好きな時に行けるように直線軌道でまあ火星に行けるわけなんですね。これはまあ現在今実用化されている唯一宇宙に進出できる手段というのはあの左にあるような皆さんご存知のエッジロケットのような液体燃料ロケットそれからまあ先月打ち上げに成功しましたイプシロンのようなまあ固体燃料を用いた固体ロケットが主ですね。 これはあの現在、日本でも一応研究してますしあのレーザー推進システムというものであの地上からですね強力なレーザー光をロケットに照射することによってあの打ち上げるというものです。実際、1997年あの11月にアメリカの方で60グラムぐらい の, あの地球熊のようなものが一応 CO2 レーザーを用いてあの初めて 15.2 メートル打ち上げに成功しております。 次にです、ね、あのロケットの推進原理についてお話ししたいと思います。あの2つの方法があってまず1つは反動水力、まあ、これはあの別名運動量水力と言われているものでガスや物を後方に噴射して、まあ、その反動で前進すると例えばあのボートに乗っている人がボートにある岩石をです、ね、後ろの後方にボーンと掘り投げてしまうことによってその反動であのボートが前に進むと。 現在のロケットのすべてはこの運動量保存則によるこの反動水力に基づいております。2番目の方法としましては圧力水力。まあ、これはあの後ろから押してもらって前進するという方法です。昔 の, あの例えばボートに船頭さんがいて長い竹竿で持って川底を押して進むと。これはまあ人があの足を 足で地面を蹴って進むとかあるいは水泳選手がターンするときにプールの壁面を押して進むあるいは車のタイヤですね地球の地面を押して進むと、まあ、そういう原理でございますそれで先ほどの現在主流となっている運動反動水力といいますのはこれは理論上速度に頭打ちがあります自分が噴射する速度以上の速度は到達できないんですね でこの図はあの、まあ、太陽光反船線、ソーラーセルと呼ばれるもので、えー、宇宙空間の中であの非常に大きなあの膜をあの上げて太陽光、つまり光の圧力を持ってあの推進する方法です。で こ, れこの原理ですと一応あの速度の頭文字はなく最高速度、まあ、光の速度に近い巡航速度まで可能であると。それで、ですた、ね、だ、えー、しくこの加速度が非常に小さいものですから 例えばあの秒速 1, 1マイクロ G の, あの加速度ですと、まあ、秒速100キロメートルに行くのに、まあ、300年間ぐらい押されすぎないといけないともう少し大きいあの加速度が欲しいわけですそこでまあ真空である空間とは何だろうこれはあの実は真空とは何もない空っぽ の, あの器じゃなくてです、ね、現代の物理学では、まあ、あの粒子と反粒子が あの生成したり消滅したりするような、まあ、こういうゼロ点振動子というもので満たされた媒体であるとされていますゼロ点振動子だとちょっと非常に難しい言葉なんでゼロ点くんとあの相性をつけていいましょうこのゼロ点くんっていうのは一応エネルギー密度持ってるんで結構活発で何かがあれば一応押したりしたりしますそれで例えばですね、うん あのまあ、金属板が2枚あってその周辺にこういうゼロ点群がたくさんいますけれども真ん中にゼロ点群が非常に少ないですねそうしますとあの金属板っていうのは周辺のゼロ点群から押されて、まあ、あのあのお互い近づくことになってしまいますこれは一応ール入力と言われるもので、まあ、実際あの現代物理学では実験検証も理論検証もされているものでございますそこであの あるいは、これはまた別の見方ですけれども、真空である空間というのは曲がったり伸びたり縮んだりする、まあ、透明なゴム状の実体のある場であると考えることもできます。右の図はよくあの相談論の本で書かれていますようにあの 重, 力のあの重力を説明した図でございます。まあ、平坦な、 格子状のところに何か質量体があるとその平坦なあの面がシートがまあへこんでそこに物があの近づいてくればごみに落ち込んでくると、まあ、これは逆に上の方に持ち上げることにあの逆のことを考えれば上の方に持ち上がるということも可能であると左の図というのは一応前の方でへこんで後ろの方で膨れ上がるという、まあ、そういう状態を表した図です。 次にじゃ あ, あの新しい新型宇宙推進ロケットはどういうふうにするかということで空間に押されて前進すると。 先ほど言いましたようにあの宇宙ロケットの周辺には一応ゼロ点群が一応で分布されていますけれどももしあの宇宙ロケットの後方にゼロ点群をたくさん何らかの方法で増やすことができるのであれば圧力があるのでそこで、ね、ちょうど水中のピンポン玉があの高圧の方から低い圧力に向かって移動するような方法でまあ推進すると。これはまたあの 同じようなことなんですけれどもあの宇宙船の前方の、えーえー、空間がへこんであるいは後ろの空間が風船が膨れ上がると風船に押されて進むような要するに後ろで膨れ上がって前であの引っ張られて進むという、まあ、そういう状態を表しています。これは実際あのがあの、えー、学会とかあるいはそのジャーナルで掲載されているような図で、まあ、こんなもんだと思ってください。まあ最初は 原理が簡単な磁場を使ってましたけれども、現在では一応磁場は全く必要のない方法で使っております。これで次に実現の課題なんですけれども、まあ空間からいかに水力を引き出すか、まあ具体的にはですね、あの例えば空間に えー、十数十億度程度のエネルギーを注入した場合に一体空間にどういうような現象が生じるか、まあ、そこは非常に興味があると、まあ、最近ヒンクス粒子なんかがいわゆる実験機の技術発展に伴ってまあ発見されましたけれども同じようにあの現在人類があの実験をやってない手をつけてない実験がありますしまた実験をつけあの手をつけたくても技術上できない実験があります。 私はまあ常々空間というのはいわゆる水が氷に氷が水に変わるようなそ う, あのそういう現象性質を持ったものを今もあの持っていると思っています。それから2番目としてはあの、えー、これはロケット全般に言えることなんですけれども速度が遅いと問題ないんですけれども速度が速いとその速くするためのエネルギーをどこから持ってくるかというのが一番あの重要です。 例えばあの光の速度の 10% の秒速3万 km までまあ高速100トンの宇宙船を加速するにはやっぱりあの 450×10 の17乗10が17個乗っけたようなエネルギーが必要です、まあ、ちなみにあの日本の年間発電量というのは約 30×10 の17乗ジュールですのでいかに大きいかわかりますね これはです、ね、あのいわゆる太陽系と恒星系をあの表した図で、左のところから、まあ、あのちょうど真ん中の雲のところまでが、まあ、太陽であると、それから 右, から右の方がいわゆる恒星系ですね、光の速度でも、まあ、何百年とかかる恒星系です、まあ、地球から一番近い恒星系でもアルハケンタより 4.3 光年先 の, あの星です。 先ほど言いましたその新しい推進原理宇宙ロケットを使ったとしてもこれはあのいかなる推進原理も高速を超えることはできませんので、まあ、そういうものもないのであくまでもあの太陽系探査内まではいきますけれどもそこから先の構成観光ということになると、まあ、ワームホールとかタイムホールのような広報、まあ、理論との併用が必要になってくると。 でまあ、人類初の動力飛行が達成されましたたった110年しか経ってませんけれども要するに目、えー、には見えない透明な空気の流れ、まあ、ライト兄弟はこの空気の流れを利用することによって飛行機の翼を持ち上げることをですね、えー、風土実験を重ねて、まあ、研究してましたつまり彼らは空気の流れをよく研究したんです同じようにですね、えー まあ、目には見えないんですけれども真空の性質をよく調べることによってあの新しい発見が生まれるかもしれません、えー、既存 の, です、ね、あの学問をよく勉強してですねそういうといっても既成概念にとらわれない新しい発想でもあって、まあ、小さい人たちにはこれからの夢に向かってチャレンジしてほしいと思いますそれで最後にですね えー、世界で初めて液体ロケットを完成させたロバート・ゴダードの次の言葉まあの日の夢は今日の希望であり、明日の現実であるという言葉で終わらせていただきたいと思います。どううもありがとうございました